平成30年1月6日、阿蘇市消防団の出初め式が阿蘇市小里の遊水地公園であり、およそ500人の団員が参加し、今年1年の市民の安全確保と無事故を誓いました。阿蘇市内12分団ごとの分裂更新で入場した団員を前に、佐藤義之市長が団員の日頃の活動に感謝の念を示し、ねぎらいの言葉を述べました。 また平成29年度永年金属車厚労省表彰の伝達などが行われましたそして梅野孝則団長が本年も安全な地域づくりに努めていくとの決意を述べ団員の士気を高めていました